日本の生産が活発ですからやっぱりブリヂストンムーンスターアサヒシューズですねでブリヂストンはもうやっぱり未だにも昔もずっと使ってきましたけども今もこの自転車がブリヂストンの製品使ってますからなんといってもですねあの久留米の人たちはみんなそのブリヂストンの石橋さんにお世話になってるわけですよ石橋文化センター石橋文化センター久留米図書館もそうですし。 やっっぱり何らかお世話になってるっていうのはあるんですよねあとはやっぱりあの朝日シューズさんとやっぱ月吉和泉ムーンスターさんはもうみんな大抵ですねやっぱり上履き学生時代の上履きはそうなんですよだからもう絶対にあの触れたことがあるしお世話になってますよっていうのともう本当にムーンスターさんは最近躍進がもうえげつなんですよ僕、ねあのね バルカナイズ製法僕はあの本当にあに個人的にあの4年前ぐらいで調べましたねでこれはね日本でこのバルカナイズ製法をやっている工場っていうのは2つしかないんですよその中の1つでしかもですよ一回月吉加生さんちょっと傾いた時があるんですけどもやっぱいろんなあのそのファッションブランドとかとコラボしてで今あのファッションブランドの方がコラボしようとすると 待待たたななななききゃゃいいいいいいけけ年ららしいんでもうそのぐらい僕がもうほんとファッション好きなんで色々いろいろ服買うんですけどもいろんなところがコラボされてますからねはっきりで「久留米はあのファッションにもアプローチしてるよ」っていう「朝日新さんだってローテックスニーカー作ってますよ」っていうこれはね言いたいですねあとはあムースターさん の, あの「久留米ガスリン」「久留米ガスリーも素晴らしいですから。 そのクルメガスリーがです、ね、本当に風合いがいい織物なんですけどこれを使ったスニーカーもムンスターさん出してますのでそちらも要チェックということでよろしくお願いしますもうあのブリストさんも僕が言うまでもないもう皆さんもチェックしてると思うんで、はい、これからも引き続きお願いしますということでよろしくお願いします。